NTT、広がるマルチメディア「NTT」NTT NTT「NTT 東日本」「NTT 西日本」「NTT 東日本」「NTT 東日本」「光」「広がる」「響き合う NTT 西日本」「明日へ with you with ICT き」いい日「ひびき」いい「ひびき」いい「ひびき」いい「ひびき」「ひびき」「ひびき」「ひびき」「ひびき」「ひびき」「き もう一度、ね、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一